から踊る曲は「えー、総踊り曲よさこい島」という曲です、えー、総踊りというのは、えー、チームや、えー、見ているお客さんの境をなくみんなで踊って楽しもうという曲ですなのであのはい他の参加団体の皆さん是非飛び入り参加してくれたらとっても嬉しいですあと見ているお客様もね か、はい、<笑>んじゃいましたけどもはい風の中ねとても寒いですが、えー、元気いっぱいにはい、風を吹き飛ばしていきたいと思いますそれではいいですかねとても簡単な振りですよかったら皆さんで楽しみましょうでは行きます千葉、さこ島、構え はい、下を向いて地面を押すような感じですお願いしますちょっと曲が違う音かなはいこのあと多分流れるので、ね、お願いしますそのままお待ちください こんな始まりです<笑>一つずつ私説明しながらやりますので構えず、はい、リラックスして踊りましょう、ねまあ、こういうのもねイベントならではではい今しばらくお待ちください始まりました はい、前のアクトメンバー青い衣装を着た人たちをお手本にするといいかもしれません右にいてパン左で巻き巻き右にパンチ左で巻き巻き戻ってパン 左「右に投げて左に投げて」「ターン」「腰を振ってそれそれそれそれ」それ「ちっちゃくなって開く」下右「下右下に2人下右下2腰を振って頭まではげる」 一<笑>右左右左右に投げて左に投げて。 h o u l d it o u l d i h could i h could it could i クリスマスだ。祭りだワッシャー。今年最後の旅行イベントとなります。皆さん、全力で楽しみましょう。見ている人も全力で楽しみましょう。 それそれそれイヤス今度は左です左ー左 はい、い。切り参加してくださった皆さん、ありがとうございます。 ではお客様にありがとうを言いたいと思います、えー、お客様に感謝ありがとうございました皆さんありがとうございました